風見屋祭り1回 か, かはい。今日はついに発売された風見屋祭りのアーリースタンプの紹介をしていきたいと思います。さた買った人いる ？line スタンプなんかね？もうほんと念願の line スタンプだったんだけど、使えるやつがね。めちゃくちゃ多いの？例えばまあ、これだよね。風見屋祭りー。 祭りカカッパンっってね<笑>連打できるわけですよ今回のスタンプ全部使いやすいラインナップになってると思うんだけど、まあ、あとはこれでしょう結構ね、うん、使えるのが多いですね<笑>はいで今日はこの LINE スタンプ私も買ったのでみんなにねちょっと送って反応を見たいなと思いますでは早速いくよー はいということでね早速みんなに送っていこうと思いますまずはやっぱりねあおちゃんですよあおちゃんにねちょっと早速そくスタンプ送ってみようあおちゃん「風宮祭り」「かカカカカカカカカカカカ さゃそくわ私のスタンプ使ってくれてるあの青ざめた顔できましたねではではもういっ か, かっ<笑>いっみようカざミやまつりーかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかおかかかかかかかかかかかかかかかたかかかかかかかかかかなかかかかかかかかかかかかかか あとはおさいちょうだいと全部<笑>このまでなるほど何も分かってない<笑>この辺送りましたちょっと一通り送りましたねほうほうほうほう<笑>ちょっとやばいちょっと怒ってるスタンプ連打すんなかわいいな欲しいあ欲しいって<笑>なんかみんな優しいの<笑>リア充スタンプでもしとこうリア充っと<笑><笑> やってみましょうメアリちゃんとありちゃん。ア<笑> なんかこれほほ日本当の絵文字使ってきた<笑>ちょっとやばいそれやばい<笑>殺意が湧くほど可愛 い, いってことは怒ってないね大丈夫だ<笑>またあとでいっぱい送っとこうっと<笑>はいということでなんかいろんな人にねなんかスタンプを試しにねこう連打して送ってみたんですけど皆さん全然怒ってない<笑>いや怒られると思っただってびっくりするし えちょっとうざくない鏡宮祭りカカカカカ カ, カカカカカカカカカカカカカカカってくるんだよ<笑>いやーでも嬉しいですね<笑>いやー嬉しい嬉しいで、ね、なんかおみやりちゃんツイッターにファストも LINE スタンプが欲しいわってをツイートをしている<笑>いやーぜひぜひみやりちゃんのスタンプもねできたら私も欲しい<笑>はい、ということでね、結 やま祭りのスタンプがいろんな人に使えるのが分かりましたか<笑>皆様もぜひ上司、友達、友達になりたい人へたくさんスタンプを使ってみてください。はい、スタンプお願いいしますバイバーイ 今日も動画を見てくれてありがとう次に見るのが、この動画その次に見るのが、これ